I don't know. そのくないかりますきょうはしますでね、たまごあゆ、ね、サラダ、スクランブルエッグ、昨日もあった豚汁、そこで、ね、梅のり切って、 塗りのつくさいに梅の塗が入っててすごい美味しいんですよ。で、ね、そこですね。こんな味で。 普通人で対応 で, きるんですが一生懸命の方が仲良い話なってるから今日も もうね、目のり天平ちゃんの僕は入院中に改造特訓だったんですね毎回毎回お金ん うまい卵完食<笑>サイも、ね、サイっぽい最後ね最近まっすぐ食べるようになって雑草も変わりましたよね うまあ う, まいうん優しい、うん、トンジ汁も近所のおばさんが来てたんですけど。 もう見てらんらください。 でっかい入田か行くと薄 水, 水が必ず出るんですけど。 これでもかってゅぐらい具が入ってるんですよね。<笑>当然野菜は自家栽培ですし、あとは卵とか。 豆腐がどっさり入っていて そうそう。多聞器じゃます。大体。奈良県の山は。ほとんど筋。ですから。<笑><笑> ま、だ分かんもう軽いわ。 週<笑>末 ま, まだ東京に行くんですよまあ数社にあればなんとかなりそうな予感ですね ああ。<音楽><音楽><音楽><音楽> すぐからね、はぁ、あ、うんとしたらそしらこのね大変ですね。ってこういうことやめてこね。<笑>おやすみじよこごちそうさまでした。